私の左声帯にはシリコンで補強されて一生動きませんただし右側の声帯の動きで呼吸や声を出すことができるようになりましたもしも右側の生態が動かなくなった場合は私は障害者となりますその時は会話はできなくなりますが受け入れる自信があります もし、そのような状態になったときは悲しい顔をせずに笑顔で会いに来てくださいね私の心からの願いです病気に負けずに皆様頑張っていきましょうね私も頑張りますかなでした